しかできなななないいいのでで申し訳ないなと思いながらでもテーマは「眉間のわれ」なので「眉間のわれ」っていうのはまだ見ない「われ」って書くので1回目より2回目2回目より3回 目, 3回目3回目より4回目を高めてますので今見たらまた最高の演舞だと思っておりますえー2回目だからちょっとあのあやめパークなのであやめの花言葉皆さんご存知ですか アヤメえー、であれですよねギリシャ神話のイリスっていう虹の女神なので人々をつなぐという意味また愛という意味また良い頼りという花言葉があるそうですここで踊るのも何かの縁で必ず良い頼りが来るんじゃないかなと思っておりますそして皆様にはあやめのような愛をしっかり伝えていければなと思いますので同じ曲ですが先輩演舞しますご先導の よろしくお願いしますったーさあ2回目は1回目の「時間を超える」ことがテーマですこれには皆さんの声援も大切ですよ you <laughs> Hit, かね「それ、no じ, まあ、じゃないさ」 さあ心を合わせて鳴子を踊りえー、え私、ー、曲は新しくありませんがナルコを新しく見ました片面ルコで踊りをしよう 本当に皆さんのご声援があって私たち成長できています。 本当にありがとうございました。